をを外さず、ほこりや花粉をしっかりキャッチ簡単にきれいになるお掃除グッズを紹介しますこのマイクロファイバーのキラキラ繊維が網戸の裏側まで回り込み汚れをかぎ出します何の変哲のない水 500ml をおシャンティーに注ぎます。 そして、お餅の食器用洗剤を23で切ります今回のターゲットはこちら見てください約3年掃除をしてない網戸めっちゃ汚い引かないでくれ頼むそして裏側うわやべなかなかの強敵でございます 果たして綺麗になるのか全くもって変わりませんちなみに説明書を読まない監督はこちら使い方を間違っておりましたこれでずっとやっておりました本当は1回塗り込んでからあと雑巾で拭けばいいだけでしたというわけで約30分間やってみてくださいこちらめちゃくちゃ綺麗綺麗は正義でございます どうすならというわけで網の全体をきれいにしましたはいこの調子でもう一枚やっていきますはいこちら水をつけたばかりですめっちゃドロドロ それがなんとこちら最高ですピンフォーカスおお素晴らしい というわけで、めちゃくちゃおすすめな網戸お掃除ローラーぜひ買ってみてはいかがでしょうか監督ラボの監督でしたまた次の動画で会いましょう